するしない。どうも、日向愛子です。今回の麻雀の匠、ゲストは白鳥翔プロです。よろしくお願いします。お願いします。ついにやってきました、白鳥さん、この麻雀の匠。<笑>そうですね。はい。あの、日本プロ麻雀連盟からは初めて。そうなんです。はい、嬉しい。 ぜひ呼んでもらいたいというコメントもたくさんあったんですよあのーパブリックビューイング会場とかでもエムリーグのはい、はい、あの麻雀の匠でないんですかって結構言われること多くて<笑>嬉しい日野田さん人気者だなって思いましたいやいやい や, いやそうかもしれないですねはは<笑><笑>否定するとこだったけどな普通は<笑>でも実際こうやって思考を全部お伝えするという立場になりましたけれども白鳥、はい、さんの麻雀はジャンプどのようなスタイルなんですか そうですね、まあ、一応バランス型の対応型っていう感じになるかなとは思います、はいうんうん、となるとかなりこの他の3人の速度感だったり、はい、手配状況は意識して相当意識してる方ですねあの相手と の, その距離感というか自分の手配と相手の手配の距離感みたいなのをかなり大事にして打ってるかなと思。 では今回それもお話しいただけ る, ことが増えるか、そうです、ね。あの二十一でよろしければ<笑>はい頑張ります。いやいやいや実力ある選手です、ねいえいえ。はいはいでもそちらの方もたくさん話していただいて、はい、今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 それでは、トン一曲開始してください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、手配を開けてください。トン一曲、シャート鳥プロは、シャーチャースタート、ドラがローピンです、はい。ハイパイが、ドラ一枚で、自敗が。そうですね。こいつ二つですか。ドラがローピンなんですけど。はい、えっと、本一も見えるふんふんふんふん。手ですよね。はい。 まず今回の手ってどうです初何あたりって仕掛けていったり、はい、もう本一一直線に行ったりだったり方向性どうしましょう、はい、あとあの今回赤張のルールなんですけど、はい、エムリーグルール採用しておりますはいえっとこれ僕は初は泣きますあっ1枚目か ら, 枚目から泣仕掛けていく、はい、で初泣いたとしたら初泣いた後にえっとまあ地合が2つあって9、まあ、ピンがあるんですけど9、うんまあ、ピン切る 選択肢を取るんですけど、うんうん、まあそうなると白チョン重なった後は本一役役とかにまあこっちのウーピンローピンのたら払っていってドラを出ていってしまうかもしれないけれども、はい、まあ漫画見えるかもしれないですし、うんうんうん、まあドラ泣いた後にドラ…あ、ごめんなさい初泣いた後にドラが重なって、うんうん、まあそこそこの3900点とかになるかもしれないし確かにはいでまあ難が統一なんで守備力も、えー、そうですね、はい、対応もハイパイから対応も可能な ていう言えば。そうですね。悪くはない、ね、悪くはないので、はい、あのう、ー、初は仕掛けていきます。はい、では、第一質問。はい。はい、これ、僕、初泣いた後は、うん、おそらくスチーピンは知識ないんですよね。あ、そこの両面地位はないんですか、うん。そうですね。まだ、ここは、えっと、ドラ重なりと、白昼重なりを見て。まあ、ここ泣いちゃうと、もう絶対に先手になっちゃうんで。そうですね。そう泣くけど、とりあえずスチーピンは泣かないぐらいのバランスで、うん、多分進行していくと思います、うんはい。はい。さあ、まずは第一質問。 <笑>まあ、これは単純にキューピンか、イーソーか、どっちから切る、はい。先ほどの理由で、ハクとチンは切らない。そうですね。うん、なんで、まあ、えっと、九万ンるやん、そうなって、はい。まあ、えっと、こちらの神社の方に、えー、イーソーの方が安全ということで、キューピンから切。あ、もうスタートのこの第一弾の周りの様子も見て選ぶんですね。ねそうですね。はい。 あら下茶が小から始まりました始まりまりしたね<笑>結構こういうの気にしますえっとあのー、変測定をやってるかめちゃくちゃ速いかの2択になると思うんですけど、うんうん、えっとまあどちらかというと変速ての時の方が多いんで圧倒的にハイペイがいいか、うんうんうん、りいやいいことよりも変速てやってることの方が多いんで、うんうん あの東腐放置ですかまあ放置というかあの、まあ、2打目3打目って見ていって、うん、遅いかどうかを、まあ、見極めていくような感じになるかなと思います、はいはい、あ次はどうだまだね出てくる範もないですからねそうですね神茶が量層3品ですね、はい、うんこれで自敗が出てきたってことは、うんえっと、自敗がそこまで絡まない手なのかなとも思うので、うん、えー、っと 普通の手で早いっていう進行も考えられますよね発掛けましたはい仕掛けていきます<笑>よかったです2枚目のなんでねそうですねどうするのかといった前に初が仕掛けられました、はい、そしてねこの孤立杯の良いさを切ります次仕掛けるとなったらまんずなんもられちゃったよ気にしません思いますあちょっと思う、うん、はい メンチ入ります、ね、そうですねあのー、もうえっと入りますねこれはあの白ンが重なる可能性が1枚ずつ切れちゃって、はいうんうん、また少なくなってきちゃったんであのチーします、はい、ちょうどタイミング出ました、はい、チいです あ, ご め, んあごめんなさいちいですはいそして切るのはあのチュンからいきます 直前に切られた範囲の方が泣きやすすいいじゃないですか、うん、相手の手が進んでるんで泣きやすいはずの白の方がえっと僕は重なりやすいと思っているので、うん、山にまだ残ってる可能性が高い、はい、そうです相手に統一で持たれてるケースが少ないはい現状、いいシャンテンですけど2000点になるのかあ、はい、さあリーチが入りました。 カミちゃ早かったですね。そうですね、まあ、うん、早そうでしたよね。リアンソナーと三ピン手出しだったんで、うん、あとハツと E ワンと、うん、ローワン手出しでリーチが入りました、はい。どこまで立ち向かっていくんですかね白鳥さんは。まあこれ一枚切れの自敗は切ります。白は本が入ってなかったので、比較的なんか切りやすい牌、はい。まあでも可能性としては何でもあると思うんですが、前に。 向かっていきます。一応何があるじゃないですか。はいそれも、両面両面のいいシャンテン。そうですね。もうこの形にした以上ある程度向かっていきます。まだまだ候補もたくさんありますしね。はい、まあきついですよね。<笑>かなりきついですけど。<笑>まあ、あの三品二枚、うん。まあ今現状、はい。ローマンが現物。うん、で。何の二枚も通りそうではある。うん、確かに。はい。 ですけど、まあ両ピンぐらい行きます。はい。ツ、は、ー、い、チャンス。行きました。まずは通った。まだパーソンも行く気があるってことですね。そうですね。この段階で行く気あります。うん、きついな。<笑>このゲームは。ツーワン。うんと二種類になりましたね、うん、内側の。 濃いめの肺が。はい、うどうしますか<笑><笑>平田さん、どうされますかこれ、あの、僕はまだ行きます。はい、おどちらから行きますえっと、一応、はい、あの絡みやすいのって、えっと、ローマンギリリーチなんで、うん、やっぱりスチーマンの方が絡みやすいと思うんですよ。はい。 ローマンが千なん566の形で持ってた場合は6を切ってスッチンはありま す,、ね、ありますし、まあ、数万のシャンポンとかも考えられると思うんで、うんうんうん、あのパ ー, ーあの一応、e、マン切ってて、はい、数万は、えっと、ローマンが2枚見えてて、うん、チマンも2枚見えてて、はいえっと、一応、まあ、組み合わせの枚数的にはスッチーマン。うん ででたたらごめんななさいチーマン関係なかったですねローマンが2枚見えてるんで、うんうんうん、チーマンで当たるケースは、えーとまあ、そこまでないとでパーソーはチーソーが1枚しか見えてないんでパーソーの方が当たりやすいんですけど、うん、数万マンの方がかみ、えー、ちゃんのリーチの手配に関係していることが多 い, い、ね、だってローマン大事にしてましたもんね、はい、なんで行くならパーソーから行きたいかなと思います、うんうん、行ってみましょう行きましたそしてロンの声はありません そそうそう当たんないんですよね、まあだってまあまあ、まだまだはい通ってない筋の方が多いですからねト、うんはい、ーピング通ったドラ通りましたねそうですね今回赤が1枚見えてドラは2枚見えました、うん、ただねやっぱね赤ありだと、うん、あの 打点が一気に上がるんで<笑>かなり体感されますね。あいやそうなんですよ。<笑>あの本当にねお尻きはっきりしなきゃいけなくて、はい、結構こういう仕掛けしていくと難しくなっちゃうことが多いんで普段はあんまりしないことが多いんですけどそれでもさっきのケースは、うん、あのきましたとりあえず発話しかけました。はい。はさローワンが三枚見えました。はい。まあこの辺でえは、えっとはい。そろそろ反対が増えてきました。はい そうですねローピン、ローワン何もまあ、行きやすいかはいでまあ今、打つ牌が数万がワンチャンスになって、はい、三層思いっきり満ウなんですけど安杯、うん、が今のところ手配に1、2、3、4枚になったことで、うん、まあ相当ここからは折り切れそうかなと対応できる自信があります出てきたので、はいまあ、何から打つかなんですけど、うん えっと今ローマンやローピンを抜いて完全に折りに回ってしまってもいいんですけど、うん、えっと他のこの2人がかなりベタ折り気味なんで、はい、対応しているように見 え,、はい、見えますのでえっと完全に撤退するだったらローピンかローマンを先に打って難を残すんですけど、うん、まだ粘れるようにここは難を打ちます。あ 数字の連続形には触らずそいつ、ね、の何に手をかけた、まあ、手をかけるとしたらこれもうローマンかローピンになっちゃうん で, そ う, ですよ、ね、そうするともう復活はかなり厳しくてうんまあノーテンとしてしまう必死と<笑><笑>そうですねギリギリの高天杯が取れるのであれば取りたいですからね、うん、さあ積もった T シ、はい、も500戦ですね今回はす ソの赤もドラムない手でしたがはい、はい、さあでは皆さんの手も確認していきましょう手配を開けてくださいこんなような感じでした一応親はイーシャンテンそしてあ 親, 親はリャンシャンテンですかあリアンシャンテンはも、い、下茶がイーシャンテンですかいいンンです、ね、はい、はい、の状況でした 対応しながらの進行でしたから、確かにそうですねあの、まあ、この手はこの手で、まあ、ぐちゃぐちゃなんですけど、うんまあ、やっぱりあの注目すべきは、チーソーから打ってきたペーチャが次に自敗のな、うん、えっと、僕が初を仕掛けてから率先して白を打ってきたと、うんうん泣かれても、泣かれてもいいというか、重なる前に切ろうというクだったと思うんですけど、はい、やっぱこれ切ってきたことで、 あの割と普通目の手で速度が速い手だったんだなっていうのがわかる、うん、ちょっとやる気感じますもんねめちゃめちゃやる気感じましたね<笑>あのもっと変速手だったらチーソーいって、うん、まあ、その後じゃあチュンチャンパイ並んでチートイツだったりとか、うんうん、他の手役だったらピンズ出さないとか ね, ね本一とかだったら遅いかなと思うんですけどあ、まあ、これは結構早いもうこの3枚で結構早いサインかなっていう感じです、ね、ポイントですね、はい あとは普通にこう、上茶からのリーチがね、自然に。好きにも、う内側の範囲からいらないの来てましたからね。うん、そうですね、うん、まあ、しかも、まあ、三品とかもね、あの、結構真ん中に寄ってる範囲で必要な範囲なんですけど。うん、まあ、それも出てきたんで、まあ、そこそこ早いかな、まあ、一番速度感が柔道のここなんですけ ど, どうだったかなとす。周りのことをかなり意識されているので、これは読みの勉強になりますね。そうですかね、<笑>まあ、なんか、僕あんまり行かないタイプなんで、はい、基本的に。うんうん 聞き気味ってよく言われるんですけど、まあ特に赤いの場合は粘ることが少ないですよ。あのやっぱ失点した時のリスクがめちゃくちゃ高いので、確かにそうですね。はい、ではその赤いのバランスをさらに今後ね、はい。次二曲ですから、はい、頑張ってちょっと届けたいですね。<笑>伝えていきたいですね。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。